これが い, いポテトの色ですこれですこれこれこれこれこれ全体がザッコザコなのどうも芋山ですということでですね今回はですね四コシリーズやっていきたいと思いますシシ今回はもう本当にシンプルで美味しい四コのワイルドポテトポテトです フライドポテトで皆さん外で食べるっていうイメージすごい強いですねなんですけどもフライドポテトは家で作るのが一番美味しいなぜかというとですねお店でやると何回も何回も繰り返しあげるんで油が新鮮じゃないっていうこともあるんですけどもお家だと揚げたてをそのまま食卓に出せるのですぐいけるっていうのがありますんでそれが本当に美味しい非常に食べ応えになる味付け最高ホックホックのジャガイモから作る至コのフライドポテト作っていきたいと思います 龍二のバズレシピということで材料はじゃがいも2つ大体2つで 400g ぐらい、まあ、僕は新じゃがで出てるやつ使った使うんですけども あ, のあればね男爵が い, いいですねメイクインとかだとちょっとしなっとホクホクすぎちゃうんで、えー、とニンニクが、あのー、45かけね今回ありますので45かけ使えますなんとこれだけ、うん、あとは調味料は概要欄に書いてありますのでそちらチェックしてみてください はい、ととうことで、まあもうあの、フライドポテトといえばビールなのでビールの飲んでいきますんでああもう完全に迎撃体操 OK です、はい、フライドポテトって言ったら酒なんでねオリル、オリルを切っていくんですけども、まあ、大体 1cm ぐらいのこう厚さで切りましょうこれぐらいかな、はい、1cm ぐらいの感じで切っていきましょう のね、マックのポテトよりちょっと太いぐらいがいいと思いますこっからカットしていきます4カットぐらいはいこ こ, れ こ, こんな感じね一1つこんな感じね大体全てを4カットぐらいにしていくとポテト感になります僕はこの形が一番好きですね食べ慣れ親しんだこの形が真ん中切ってこんな感じで四等分してあげて1センチ もしくは1 5ンチ角ぐらいな感じですもんね全部を均等な感じにやっていきますよボウルにドボンドボンとこのパリールを入れていきます今回は水にさらします水にさらすことによって、えー、この表面のでんぷん質が取れまして、えー、とよりねサクサクベタつかないフライドポテトになりますね1回水入れていきますこうやって濁るんですかなりでここでちょっとゴニョゴニョゴニョゴニョやると 水すすごい濁りますね一回これ捨てます一回捨てた姿がこちらでございますかなりかなりいい感じにいいインジャンプになってるの分かりますか皆さん浸しておく大体ね20分ぐらいでそれででんぷん質を落としますそうするとねサッコサコのフライドポテトになりますんで、えっと、20分さらしていきます次にんにくをやっていきますにんにくはねもうね軽くつぶすこれだけでいいです で、これはね、なんでこうやって潰していくかっていうとこれね後々ね一緒の油で揚げていくんですねでガーリックオイルで揚げるような感じになるんですよなん で, でこれ潰してあまり潰しすぎるとねこのニンニクの粒が細かくなりすぎてす焦げちゃうんでなんで軽く潰すぐらいそうするといい香りが出てきますんでこのいい香りでビールを飲んでいきますこれはね今さらしてるじゃがいもと一緒に揚げていくんでねここにね粉作っちゃいましょうね えー、それではですね、えー、と粉を、えー、と振るための粉をやっていきますまず薄力粉、えー、大さじ1半分あ半片栗粉が大さじ1杯ですこの分量が、えー、と非常にいいフライドポテトの感じになりますこっちの澱粉を超除去して えこっちででんぷんを足すんですんよこれって何かおかしくないですか皆さんおかしいですよねただねポテトについてるでんぷんっていうのは後で粉をつけたところでポテトの表面にしかつかないんですねこれはねポテトに衣をつける衣っていう概念なんですよポテトの内部に入っているでんプンっていうのは衣ならないこの後からつけた粉っていうのはじゃがいもの外側に全部つくので衣になっていくんですねわざわざでんぷんを取りつつもでんぷんを足すんです、ね、これがすごく重要ですだから、ね、これを混ぜといてください はい、それではね、えっ、ー、とー、1 5分経ちましたんで、もう除去されましたね。じゃあ、だから、ざるにあげます。あ、まあね、冷凍の方が簡単だけどね、でも、こういう作り方を覚えておくのも僕はいいんじゃないかなっていう思います。よく水気切ったこのポティッティ。このままあげちゃうとね、めちゃめちゃ跳ねんすよ。なんで、一回ね、水気をね、取ります。このキッチンペーパーをね、上からやって、こうやって、こう、ちゃんと水気を除去すると。そうするとね、水気が除去されて、跳ねない。 はい、こんな感じですポテト入れていきますはい全部ね入れましたはい、粉をまぶしていくわけですわしゃわしゃしてあげていただいてもいいんですけどもできる方はこうやってなんかフライ返しフライパンを返すような感じで全体的にかけてあげると衣付きがいいです全体が白くなるようにまぶしてくださいこれでやっと揚げにいきますそうしましたらね揚げの工程にありますまずさっき えー、と衣つけたポテトを、えー、ここに入れていきますちょっとふるって入れたほうがいいですねはいこんな感じです潰したにんにくどもをぶち込んでいきます、はい、サラダ油でいいですでかけていくんですけどもだいたいねこれ半分が浸かるぐらいでいいですこれぐらいはいこれぐらい で, いいです空気にさらしながら揚げたほうがおいしいんでこれぐらいの量でいいです で最初、強火。ちょっとでシュワッと言います。シュワッと言ったら、弱中火ぐらいまで落とします。揚げ物って、あったかい上からやるじゃないですか。今回はね、違うんです。じゃがいもって、じゃあなんでそうやってやるのかっていうと、じゃがいも茹でるとき、沸騰した上でやらないって、学校、家庭科とかならなかったですか、ね、コン根菜類って煮るときに、必ず低い温度からやるんですね。徐々に茹でていった方が、胃崩れしないとか、そういった利点があるんですけども、今回はですね、徐々に徐々に熱を加えていくことによって、まだ、でんぷん残ってるんですよ。どんどんね、外にね、じわっと染み出していくんですよ。 油なんですけどもこれねあの必ずポテトが、ね、半分ぐらい出るようにしてくださいえそうするとですね空気と油が両方とも触れてる状態になってざっくりといきます慣らしたときにこれぐらいの油の量大体半分ぐらい出てるでしょ頭これがいいんですでシュワシュワいってきましたねここで弱めの中火ぐらいでこれねじっくり揚げていきますこのままずーっとと煮ていくと ポテトがね、あのサカスサカスカ サ, カサって言ってくる。ちょっと乾いたら混ぜるような感じです。だいたい十分。で十分このまま少し弱めの中火ぐらい。で十分揚げていきますこれ。はい、それではですね、十分経ったのがこんな感じです。まだね、全然色づいてないですね。こっから十分経ったら。 強めにいきます、はい、ちょっと強めの中火ぐらいここから、ね、カリッと色づかせます泡の勢いがちょっと強まったの分かりますかさっきよりちょっとね火力上げました、まあ、5分ぐらい上げていって食感をつけていきますサクッといってるんですけどもここからちょっとね混ぜながらやっていきますこれで空気触れさすことによって、えー、とポテトもねカリッと仕上がりますんでねちょっと体勢変えながらやっていきますだんだんだんだんこのポテト色づいていきます で、このニンニクと一緒に揚げることによってこのガーリックの香りが全部ポテトに移ってね仕上がった時にはもう最高のプリリ ル, ルになりますんでこれとかすごくいい色になってきましたねはい全体的にこの色を目指しますこのニンニクはあんまり焦げすぎると美味しくなくなっちゃうんで苦みが出てきちゃうんでいいからかんのところで、えー、と、避けますまあ、今ね13分ぐらい経ちましたんで13分ぐらい経ったら 今15分ぐらい経ったんですけども34分あげたいんで上がったかどうかっていうのはもうねあの食べて判断してくださいこれはもうあのちょっと冷まして塩振って食べてみてください全体的にこの色にしていきますよ皆さんこれがいいポテトの色ちょっと塩振って完璧ですね計だから18分ぐらいあげますかねで持ってみるともうポテトがねこう硬いのが分かると思いますこうやってこれですこ れ, これこれこれこれこれ これぐらいのいい色になったらもうこういうのあげてくださいもうこれねザコザコになってますからこの色ねこの色非常に美味しそうでしょうもうこういうね色のものからあげていきますまあ少しね色づいてなくてもそんなに気にしなくても大丈夫なんでもうすべてがもうこの温度でザコザコになってると思います で, でザルに上げていきますはいこんな感じですねクッキングペーパーであの素足ですぐ上がりの色こんな感じ全体的にカラッと上がってそうでしょこれ ボウルに入れてて味付けしていきますお塩小さじ半分これね好みがあるんであの半分だとちょっと多いかなって思う方は少なめから入れてくださいね僕酒飲みなんで濃いですじゃあほんと1234567はいバターねバターバターの風味が全体に混ざることによって非常にね美味しくなりますポテトに、ね、絡ませます、はい、あればでいいですかホワイトペッパー6振りぐらい はい、これで絡ませませすホワイトペッパーの方がね、がね結構高級感のある香りになるんでなければブラックペッパーで全然平気です全然平気僕はホワイトペッパーの方がポテトに絡めるんだったらいいっていうだけなのでそしたらお皿に戻すそしたらもうポテトもう盛り付けこのお皿にガーッと入れるだけほら全体がザッコザコなの加熱ね甘いとねザッコザコいまい ん, ないん で, よでここにパセリを パーっとね、お店っぽくねするために振ってはい至高のフライド完成でございます、うん、はいそれではですね、えー、さっきのビールちょっと全部飲んじゃったのでええー、ギネスをねああそれではいただきますああこコはコのポテトいただきます これだーこれだよー朝だよーあーうまい。音切れーズだいこの音うまいなーこっちはねじっくりこの色になるまで上げることそして触った瞬間にもうね分かるんですよだからっていう音がするんでそこまで上げることめちゃくちゃうまい途中で取り出したこのニンニクかじって ポテトと一緒に食べてみてください本当に美味しいんで初感チョボガッイですいただきますうんうまいですめっちゃつまみ実は二回目です揚げ方僕は失敗して<笑> 二回目ザコザコ感完璧上しホイントペッパーめっちゃいいですねこれ俺が食べさせたかった私はちょっと早くこれでみんなで飲みたいです、ね、持ってきてみんなイエ、えーイ、えーえーえー、パーティーメニューにしました、ね、から食べてくださいお腹かけてやる こ<笑>れでしょこれでしょこれでしょこれでしょこれでしょこれがやりまして<笑><笑>今分かった<笑>ちょっと低温で10分あげてからそこから高温でまたあげていくっていうのが最後、うん、の高温がね、足んなかったから、うん、バックっぽさもね、やりたかったから、うん このカリとか、塩とね、味の程を、ちゃんと絡めないと、この味にならない。キングオブポテト。<笑>噂のカジュアルいいもん。<笑><笑><笑>ということで、じゃあ、これおつまみ飲んでいきますので、今日は終わりで、お疲れ様でした。お疲れ様 で, たれ様です。そのぐらいやろうぜ。よ、えー、でしょう。